皆さんこんこにちは今日は前回の「オールアバウトクラシックフラップ」シリーズ第2弾クラシックフラップのバリエーションについてお話ししていきたいと思いますクラシックフラップはいろいろなカラー素材金具形違いがあるので今日はそれぞれをご紹介していきたいなと思いますそれでは動画スタートですまずはカラーバリエーションから。 クラシックフラップはベーシックカラーの他に毎年シーーズナルカラーを出しています。今日はヴィンテージクーにある色味を持ってきました黒ベージュピンクホワイト赤イエローパープルこんなにたくさんの色味があるんですけどこれはシャネルが出している全カラーの 1% にも満たないんですよ。 過すべてのコレクションを遡ると本当に数えきれない数のカラーバリエーションがあります次は素材についてシャネルは主にキャビアスキンとラムスキンあとはカーフスキンから作られていることが多いですこの3つが一番人気になりますキャビアスキンは牛の皮から作られた素材のレザーで表面がつぶつぶしていてキャビアみたいだからキャビアスキンと呼ばれています 表面が硬くて丈夫なので水にも強くて傷つきにくいですでラムスキンは生後1年未満の羊の皮でできていてとても滑らかな質感を持つ素材になってますそのため非常にデリケートで傷つきやすく水にも弱いのが難点なんですけどその分肌触りはきめ細やかく柔らかい肌触りが特徴です で光沢がありキャビアスキンと比べて柔らかい印象も出してくれるのでよりエレガントな雰囲気を演出してくれます他にもコットンツイードデニムナイロンサテンベロアスウェードパテント PVC 麻エキゾチックレザーなどもあります次は金具金具の色はほとんどのヴィンテージバッグがゴールドとシルバーになってますでも他にもガンメタル ローーズゴールド、マット金具プラスチックラインストーンなどいろんな素材が金具として採用されてますクラシックラップは一番有名なダイヤモンド型のキルティングの他にも V ステッチになってるシェブロン縦ステッチになってるマドモアゼルステッチがあります今日紹介した金具素材形 いろいろな組み合わせのクラシックフラップが世の中に出回ってるんですけど全部で何パターンあるかは正直数えられません今日はここまで来週はヴィンテージクスタッフが厳選したクラシックフラップに合うコーディネートをスタイリングティップとともにお届けしていきますではバイバーイ